本日は春の寺開催誠におめでとうございますあいなに今回初めての参加となりますそして関東での新作初披露となります精一杯踊らせていただきます2年間の思い聞こえますかこの鼓動が聞こえますかこの声が踊り子が皆様にこの2年間の思いを精一杯届けますどうぞ皆様の ご覧くださいどうぞよろしくお願いいたしますそれでは参ります かける。 はい<音楽> ありがとうございました。